タケホ佐藤健です。シャンユールツナイワンシュンウいつも来て思うのは、やっぱりこう人が優しい声をかけていただいて呼んでいただいてすごい光栄だし嬉しいです。タケホ佐藤健です。 本当に想像以上に空港に皆さん集まっていただいてこう温かく迎えてくれたのですすごい嬉しかったです好きですね、僕、季節の変わり目が好きなんですよ、冬から春になるときって、ずっと寒かったのがこうあ、今日あっ暖かいって思えるようなその風とかその空気の匂いがすごい好きなので。 本当最近もまさに3月になって春の匂いを感じれるのでその空気が好きですねいつも来て思うのはやっぱりこう人が優しいであと今回はまさにの撮影させてもらって思ったのは皆さん仕事に対してすごく真面目だしストイック本当にいいものを作りたいっていう思いが伝わってきた。 声をかけていただいて呼んでいただいてすごい光栄だし嬉しいですでこのこっちの台湾茶日本であまり出会わないお茶なんですよね結構普段飲む緑茶の中に紅茶らしいフレーバーみたいなものを感じて糖分入ってないんだけどちょっとなんか甘みを感じるような。 のがすごくあの日本でもこういうの飲みたいなと思ういや本当にさっきもあの言ったんですけどすごい美味しいですしまさにこのこれからの春の季節にぴったりなあのお茶だと思いますのでぜひ皆さんに、えー、飲んでください「w ォ n シ see Hesom Ta Shu w i 代言人做登记，相遇如此奈人寻味。代言人啊。 很多那天的<笑><笑>我是黑松扎书卫代言人都准见